私だアク悪クだ私の務めはお前を守ることだ木箱を壊すと私を呼び出せることがあるぞよ仮面の3枚を集めれば不思議なパワーが爆発だ